と大はいそれではまず豊岡光一さん踊りのご表紙をご披露させていただきます。 スポットライトで浴りながら、一段と華やかに見えます。